こんにちは。テーブル定義について説明したいと思います。データベースを構築するというときに、途中でテーブル定義を行います。こういう段階を踏みます。左からです。データベース設計、データベース生成、テーブル定義、テーブル生成です。 デデーーーータタベベスス生成では、空のデータベースが作られます。テーブル定義では属性名や属性のデータ型を設定するだけでテーブルの中身は空ですこのテーブルの本体のところにデータを入れてテーブル生成が 終わります。では、このテーブル定義について説明したいと思います。よろしくお願いします。テーブル定義では、テーブル名、属性の属性名、属性のデータ型などを設定して、テーブルを定義します。これは当たり前のことなんですけれども、 データベースを実際に使う実習する練習するという時にやはりデータベースを自分で設計して自分で生成する一連の手順を、えー、練習することになるでしょうから、えー、まずは何といってもこのテーブル定義についてよく理解しておいた方が、えー、勉強の効率がいいとも思いますので説明しています。 テーブル定義を行う方法なんですけれども、2つやり方があります。1つ目は、テーブル定義用のツールを使う。ツールを使って、マウス操作、キーボード操作で行うというもので、えー、ここにはコマンドが全くありません。えー、属性名を書いていって、それぞれの えー、データ型を書いていって、えー、これでテーブル定義を終えるというものです。えー、ここでは、マイクロソフトアクセスのデザインビューの画面をここに示しています。マイクロソフトアクセスのデザインビューを使いますと、えー、このようにビジュアルに、えー、テーブル定義を行うことができます。 えー、このことについては別のデータベース演習という授業で、えー、あるタイミングで、えー、皆さんに体験してほしいというように計画していますテーブル定義2つやり方があると言いました1つはツールを使うという方法ですもう1つは SQL というコマンドを使うという方法です えー、ここに SQL のコマンドを書いています。CreateTable、テーブル定義しなさいというコマンドです。テーブル名、属性名、データ型、属性名、データ型、属性名、データ型のように、えー、コマンドを使ってテーブル名と属性名とデータ型を指定していきます。ここでは、 3つ属性がありますので、3つの属性それぞれについて、属性名とデータ型を指定します。この SQL コマンドのいいところは、実はリレーショナルデータベース管理システムのソフトは、数多く種類があります。皆さんに使っていただいている Microsoft Access も、いろいろバージョンの違いがあったりとか、 あるいはマイクロソフトアクセス以外にも、えー、いろいろと特徴のある、えー、リレーショナルデータベース管理システムのソフトウェアがあります。えー、こういったアクセス以外のものも、えー、この授業で、えー、段階的に皆さんに紹介して良さを伝えたいなと思っているんですが、えー、それはさておき、えー、テーブル定義するというときに えー、リレーショナルデータベース管理システムの種類が違っても同じコマンドで動く。あたかも自動車のメーカーが違っても運転の方法は同じであるように SQL コマンドのテーブル定義はまあおおむねですね例外があるんですけどおおむねたい同じ 書き方で動く、といいううようになっています。以上テーブル定義について2つ方法があり一つはビジュアルなツールを使う方法もう一つは SQL のコマンドを使う方法があるということを紹介しましたこの演習については4次元に 設定されているデータ名選手で、皆さんに、えー、実習の手順を案内したいと思います。そこでテーブル定義を実際に体験できます、えー。テーブル定義の説明は以上です。ありがとうございました。